何が何でも日本と張り合いたいんですね。どうも、政治いろいろの学部です。もはや歴史を正しく認識できない病にかかっているとしか思えない韓国。つい最近も、ハングルは中国のために広めたと言い出して品縮を買っていましたが、証拠りもなく、 日本の伝統文化にまたちょっかいを出しているようです。2021年11月8日付、中央日報からの引用です。アメリカ有力メディア、ニューヨークタイムズが日本の料理として知られている寿司がアメリカで広がったのは韓国人のおかげだと報じた。統一教の故・ムンソンミン前総裁が アメリカ国内に大型水産物流通業者トゥルーワールドフーズを設立して寿司が大衆化したという説明だニューヨークタイムズは5日付の付録として発行したマガジンでアメリカにおける寿司の裏話どのようにして論争の多い韓国の宗教が刺身帝国を築いたかというタイトルの記事を通じて1980年代 アメリカ人の間では、トロやおまかせを知っている人はほとんどいなかったとし、アメリカ国内の寿司の大衆化を導いたのはムン氏だったと紹介した。同氏はムン氏が統一教を設立するときに彼に従った70人余り、うちほとんどが日本人であり、ムン氏が80年マグロの道という演説を通じて、 水産物流事業を具体化したたと付け加えたトゥルーワールドフーズはアメリカ17州の他、イギリス、カナダ、日本、韓国、スペインなどに支部を置いており、酒、タイなどの魚類だけではなく、うなぎかば焼き用ソース、みかん、餅アイスクリームなど、水食人が必要とする ほぼすべての食材を流通したと説明した。また今年基準でトゥルーワールドフーズはアメリカ、カナダなどで8300個所を超える取引先に食材をおろしており、日本子会社が100万キログラムを超える活業をアメリカに輸出するほど成長したと付け加えた。続いて同社は アメリカ国内の高級寿司店の70から 80% に食材を卸していて、年間収入が5億ドルに達すると説明した。一方、同氏は寿司はもともと日本のものではなく、中国や東南アジアなどで初めて食べられるようになった後、千年ほどしてから日本に渡っていったと説明した。また、 事業と宗教の癒着について超短所があるとし、統一教内の不和を詳細に説明したりした。とのことでいかがでしょうか。私自身お寿司は日本の伝統食として美味しく味わってきましたし、学校でもそのように教えられてきたはずなのですが、あちら側では全く違う事実が見えているようですね。 確かに一昔前まで、寿司をはじめとする日本文化は、欧米にはほとんど輸入されていませんでした。よほどの親日化でない限り、寿司という言葉を知っているアメリカ人もほぼいなかったのではないでしょうか。80年代から90年代にかけて、アメリカでは大規模な日本ブームが起き、ニューヨークやロサンゼルスなどの大都会に相次いで 日本食専門の一類レストランが相次いで出店 す, るようになりますおしゃれなアメリカ人が現地で寿司を美味しそうにつまむ様子は日本のドキュメントでもたびたび取り上げられていましたよね。その後、寿司をはじめとした日本食文化は世界各国に広がり2000年代以降にはアメリカだけでなくヨーロッパや北欧諸国でも 手軽に和食が食べられるようになりました。現地のインタビューに答えるアメリカ人も、幾同音に、日本食は最高だよと言っています。つまり、彼らはちゃんと寿司が日本発祥であることを理解しているんですよね。このこと一つとっても、寿司が伝わった経緯を証明するには十分だと思うのですが、捏造と嘘が上等手段になっている韓国は、 それでも聞く耳を持たないんでしょうね。文孫民氏が率いていた統一教は統一教会の母体となっている宗教団体であり、日本でも有名歌手が入信したことで大きな話題になりました。日本での報道が記憶にある方はお分かりかと思いますが、統一教会はかなり強引かつ違法すれすれの布教活動で、日本でも問題視されており、 過激な宗教団体として認識されていました。寿司韓国起源説が形を変えた布教活動で、アメリカ国内に統一教会の根をしっかりと下ろすための策略だったとしたら、全く異なる意味合いが見えてきます。布教活動などのはっきりとした目的がなければ、一つの宗教団体がわざわざ水産物流業者を設立して、 海外に売り込む必要なんかありませんからね。しかもトゥルーワールドフーズとは。果たして真実はどこにあるのでしょうか。寿司はもともと中国や東南アジアで広まっていた。これは多分慣れ寿司と呼ばれるものだと思われます。確かにこれが寿司の起源と言われているそうですが、川魚を保存する際に、 米の発酵を利用したもので今の寿司とは全然違います。日本には奈良時代に稲作と一緒にこのなれ寿司が中国から伝わりました。寿司は日本人の食文化に合わせるように変化していき、江戸時代には握ったらすぐに食べられる握り寿司が生まれ、今で言うファスフードと言えるぐらい各地に広まっていったという記録も残っています。つまり、 記事で紹介されている寿司とは紛れもなく日本発祥のものであり中国や東南アジアで広まったものではありませんこうした歴史的事実を韓国は全く知らないのでしょうかあるいは全てを知っていてマウントを取るためにデタラメを広め続けているのでしょうかどちらにしてもその罪は重いですよね未来を背負う子どもたちに ちゃんとした事実を伝えていないのですから。韓国のデタラメはこれだけでは終わりません。柔道、剣道、盆栽、蕎麦、歌舞伎。なんと、これらすべてが韓国発祥の文化だと言い張っているのです。もちろん、これも根拠のない大嘘。すべてが純粋な日本文化というわけではなく、 中国などから伝わったものもあるのですが、いずれにせよ韓国から伝えられた文化ではありません。挙句の果てには日本酒も韓国のマッコリが起源だと言っているのですから、もうそれなりの病院を紹介したくなるところですよね。いい加減に頭を冷やすべきではないでしょうか。韓国の熱造癖、巨言癖は今や世界中に知れ渡っています。 少なくとも寿司は中国東南アジア発祥という妄想を信じる国はどこにもありません。韓国は韓流ドラマや K-POP など韓国文化と呼ばれるようなものがあるのですから、それを広めればいいのですが、広め方がご了承しすぎるので、テレビで放送されるとついついチャンネルを変えてしまいますけどね。